こんにちはビヨンド動画クリエイターのクレメアですこの動画では Beyond に興味がある人向けに14日間無料トライアル登録方法 Beyond の日本語マニュアルを入手する方法についてお伝えいたします結論から言いますとビヨンド1 4日間トライアル登録方法は Beyond の公式サイトから登録 Beyond の日本語マニュアルを手に入れる方法はアニメデモというサイトのメルマガに登録することになりますお急ぎの人は動画の概要欄のリンクから各自でご登録ください とということで今回の動画の目次は以下の通りですこの動画をご覧の方はそもそもビヨンドが何かわからないという方が多いことも想定されるためビヨンドとは何か初期費用はどれくらいなのかなどの基本情報を交え以下の7項目を紹介させていただきますビヨンドを簡単に説明するとキャラクターや小道具を配置して初心者や未経験者でも簡単手軽にアニメーションを制作できるツールそれがビヨンドということになりますビヨンドはアメリカの GO アニメーション社が作ったアニメーション制作ツールです アメリカで作られた製品のため基本的な操作画面は全て英語で表記されています素材を並べて映像を作ることがメインでパワーポイントや Keynote に近い操作感です私は Adobe のプレミアやアフターエフェクトなどを使ったことがありますがそれよりもかなり簡単にアニメーションを作ることができます Beyond にはビジネスフレンドリーホワイトボードアニメーションコンテンポラリー これれら3つのスタイルが搭載されていますビヨンドの3つのスタイルにはそれぞれキャラクターアクション小道具テンプレートが搭載されておりそれぞれの数を合計すると合計で1万9000種類以上のテンプレートもしくはキャラクターアクション数などがありますユーザーはこれらのテンプレートを使って動画アニメーションを作っていくことになります また Beyond は日本語のフォントが使用可能であり画像や動画のアップロードも可能ですこちらの右に見える動画は私が撮影した動画ですがこのように動画をはめ込んでアニメーションを制作することができますそして Beyond はクラウド型サービスなので Google、Chrome などのブラウザサービスで使うことになりますインストールは不要であるということです またパソコンンとインターネットにつながる環境、この2つは必ず必要となってきますのでご注意ください。実際に使っていますと平日の夜などネット環境が混み合う時間帯には動作が重くなったり速度が遅くなったりしますので注意してください。続いて Beyond を使うのに必要な初期費用について解説していきます。いろいろな人がさまざまな解説をしていますが基本的に抑えるべきは以下の4つです。どこから買うのか、期間はどれくらいか、プランはどれにするのか、いつ買うのか。 これらをしっかりと理解して自分の要望に合った買い方をすれば OK です今回の動画ではざっくりと解説していきます日本語しかできない翻訳も不安という方は日本の代理店から買うと良いでしょうただ日本の代理店を経由して買うとプランはプロフェッショナルプランのみそして期間は1年間価格は税込みで年間16万5000円となります 代理店から買う分手数料が56万円余分にかかっていますので代理店のサポートをしっかりと使いこなしたいという方におすすめですビ o ン d を買うもう一つの方法は公式サイトから買う方法です公式サイトから買うとエッセンシャルプレミアムプロフェッショナルエンタープライズこれら4つの選択肢から選ぶことができ期間も月契約年契約の2つから選べます 価格も基本的にここで買うのが最安値であり Beyond クーポンで検索しクーポンを適用するとさらに安く買える可能性があるのでおすすめですちなみに最安プランで買うと月に最安で49ドル今のレートで換算すると月に約5240円支払うことで使うことができますまた多くの説明動画では Beyond を使うには10万円程度必要と表現していますが これは正確にはプロフェッショナルプランで期間は1年間で公式サイトから契約した場合に10万円ではなく999ドル直近のレートに換算すると10万7000円が必要ということになります。 参考までに私は公式サイトにて年999ドルのプロフェッショナルプランにて加入しましたちなみに私が購入したときは適用されるクーポンコードはなくまた公式サイトからの購入はクレジットカードにて購入可能となっていますので参考にしてくださいということでここからは私が実際に加入しているプロフェッショナルプランを前提にお話しさせていただきます続いてどんな作品が作れるのかが気になる人も多いと思いますので私が作ったものを具体例に解説していきます 私が最初に作った動画はこちらのビジネスアニメ活用 PR 動画です動画時間は1分ちょっとで BGM のみ音声や効果音などは入れていませんこのアニメーションは基本操作を3時間ほどで理解してから作り始めビヨンドを始めてから約3日ほどで完成しましたそして実際にこの動画の制作にかかった時間は合計で12時間ほどになります内訳はリサーチに2時間絵コンテ構成に4時間 動画編集に6時間ほどですこの中で時間がかかるのは前半のリサーチ・エコンテ・構成になります逆に言うと動画編集の部分はやればやるほど作業時間が短縮されることが想定されるのであまり問題にはなりませんちなみに今ご覧いただいている動画が私が作った2本目の動画になります続いて Beyond が向いている人向いていない人についてまずは向いている人の方から紹介していきます まず教育者や専門家ビジネス PR やプレゼンテーションを作る人これらの人々は自分の表現手法にアニメーションが加わることでかなり恩恵を受けることが想定できますまたビヨンドの操作画面は英語表記なので英語ができる人もしくは翻訳ツールを使える人におすすめですビジネスとしてはアニメーションを活用したい自営業者経営者の方にとってはかなり有用なツールとなり今後数ヶ月または1年間の間で多くの企業で導入されると予想されます あとは顔出しをしない人やオフラインで営業ができる人こういった方々にもおすすめです続いて向いていない人についてビヨンドが向いていない人は簡単に稼げると思っている人ですビヨンドを使えば稼げるわけではないのでご注意くださいまた英語が全くできない人は操作画面が英語なのであまりおすすめしませんまたビヨンドは無理して始めるものでもないので初期費用を払えない人はまずお金を貯めてから検討することをおすすめします これは作業環境に関わる話ですがネット環境が整っていない人もしくは PC を普段使わない人は使わなくなることが想定されますのでやめておいた方が良いでしょうそして何を作ればいいか想像できない人も同じく使わなくなるのであまりお勧めしませんこれについては別の動画で詳しく話す予定ですがビヨンドだから見られると思っているだけの人は気をつけた方が良いですこれらは私の個人的なざっくりとしたイメージなのであくまで参考程度にしてください続いて体験バネ で, できることについて 体験版でできることは写真や動画などの外部データのアップロードキャラクターや駆動部ドラッグの挿入テキスト BGM 効果音などの挿入エフェクトの設定カメラワークの設定テンプレートの選択作成した動画のリンクのシェアなど基本的に動画を制作するための全ての機能を使うことができます体験版は2週間使えますので実際に自分が作ってみたい動画を試しに触りだけでも作ってみることをおすすめします体験版でできないことは動画の出力ビヨンドロゴを消すこと キャラクターのの一括変換、フォントの追加などですこれらの機能は実際に BEYOND の体験版を使ってみてからぜひ製品版で試してみてください BEYOND の14日間無料トライアル登録方法に関してですがまずは動画の概要欄にあるリンクから BEYOND の公式サイトに飛んでくださいその後自身のメールアドレスとパスワードを記入してサインアップの手続きに入ります Google や Microsoft の決算録後のアカウントでも入りますが基本的にはメールアドレスそしてパスワードの記入をお勧めします サインアップの手続きを継続する際は以下の項目を記入するようにしてください実際に記入する際はぜひ一時動画を停止して自分のペースで記入していただければと思いますすべての箇所に記入をしたら一番下のサインアップフォーアフリーフトライアルのところをクリックして次のページに進んでくださいサインアップの手続きが終了したら自分のメールアドレスにビヨンドからメールが来ていますのでそちらのアクティベートボタンを押してくださいその後メイキングはビデオイズイージーという画面が表示されたら 日本語マニュアルを手に入れる方法に関してですがまず動画の概要欄からアニメデモというサイトに飛んでくださいその後そこに書かれている「Beyond 使い方マニュアル」がもらえるメールマガジンの方に登録してくださいそしたら自分のメールアドレスに「Beyond 使い方マニュアル」が届くようになります自身のペースで「Beyond」の使い方を学ぶ上で非常に参考になるものですのでぜひ受け取ってみてください最後に少しお時間を頂 い, いてチャンネル紹介の方をさせていただきます このチャンネルではアニメーション動画の力をあなたにをキャッチコピーとしてビヨンド動画制作をテーマにした動画制作をしていきます配信内容としてはビヨンドの基本情報使い方活用法アップデート情報もしくは動画制作関連の仕事術やシナリオ作成法について動画を作っていく予定ですコメント欄も参考にしながら動画制作を進めていきますのでぜひコメントいただければと思いますということで今回の動画は以上になりますご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします